こんにちは2022年3月29日から4月3日までフィリピンのビーチリゾートボラカイ島へ実際に行ってきました第4弾の今回は観光オープン後のボラカイ島の「昼間のホワイトビーチ」と「ーモール」の様子をご紹介します現在ボラカイ島がどんな感じか参考になれば幸いです第1弾は羽田出国からボラカイ入島まで 第2弾はボラ回答の PCR 検査から羽田入国まで第3弾は必要書類の申請方法と安く上げるためのテクニック今回編集しきれなかったので夜のボラ回答の様子やホワイトビーチ以外のボラ回答の様子もアップする予定なのでよろしかったらチャンネル登録をお願いしますではスタート 綺麗ですね、えー、ぼらかいにやってきましたうんもうやっと着きましたこんなビーチ一人詰めというか全然していない感じですね、えー、海綺麗です、えー、波はちょっと風がありますね沖の方に来なかっためっちゃ透明度いいですねこれ これなんかあの波打ち際がもう緑波がねほらこう水色になるんですよすごいねでこんな感じですこっちがあっちがあのカキプランの空港 このホワイトビーチがずーっと続いていて、今ここが、このいるところがステーション3の中りで、そこの船があるところがステーション3なんですね、で、向こうの方がステーション2、1っていうんです、もう綺麗ですなんかいろいろ制約ありますね、たばこだめ、ね、サンドキャッスルメイキングだメ、ね、ファイヤーランキングだめ、ね、ペットもだめ、ね、ドラマ書いてないじゃない飲食もダメ、ね えー、5時30分ステーション2に来ました結構しといますえー、っとこの時間涼しいからなんでしょうかね結構泳いでましてですね、えー、ビーチも結構しといてただ歩いてると何してるは何してる何してえっとやっぱあのね歩いてても結構汗が出てくるんですね何度ぐらいなんだろう、えー 直射に1個当たってるんで30度は超えてるんじゃないかと思いますこれ汗だくになりますでみん な, なんかあのカヤックなんかボートあのなんていうのサーフボードの上に立つやつ乗ってたりするんですねで、えー、っとまだライフガードがいますでそこが D モールの入り口なんでちょっと入ってみようと思います、えー、D モールに、はい、あ、D モールあっち側から入ろうか えー、まあ早い夕飯をしてるハッピーアワーっていう人いますけどねこうやっぱあのこういう観光客のレストランで食べてる人はヨーロッピアンですねでさてリームホールどんな感じなんでしょう店はどのぐらい閉まってるんでしょうかでもすごい人ですこれ これ一通ななのかなこっちがええー、とちょっと入ってみようと思いますがちょっとびっくりするぐらいのあのこういう、えー、かなり混んでます店やってますねこうお土産屋さんもこうやってるし、えー あほとんど戻ってますね、ちょっと一部閉まってるところもありますけど、ただ、すれ違う人は、本当なんかフィリピン人だけっていう感じかな、春休みにちょこっと来てるっていう感じなんでしょうか、ここ観覧車の前で、ちょっと空いてる店があって。 でもあのー、観, 覧観覧車はやってんのかね、えー、観覧車の前ですピーモラアベニューそこそこ人がいるっていう感じですねでやっぱフィリピン人はマスクしてますねみんなねで なんか明らかにフィリピン人じゃないアジア系の人がいるんですけどちょっと中国の人なのか韓国の人なのかえ分かりませんああでもこの辺は結構閉まっちゃってますねお土産屋さんとかって多分こここアイスのお店があったところだと思うんですけど えー、そんなに人がいるっていう感じじゃないですねちょっと入り口の狭いところは結構いましたがこれんだろう時間が早いからなのかなでもまだまだボラ買い大変だってユーリンさんも言ってましたけどでもだいぶ店開いてきましたよねあそこハローマンゴーとかあるけど前歯ハローマンゴー もう並んでて入れない感じだけど誰もいません。誰もいないじゃないですか。えー、ハローマンゴーの店に来てます。ガラガラです。中僕しかいません。来ました。マンゴーなんとか。冷たく。マンゴー。 ッとが小さなアミみレちゃうハローマンゴーの店で、えー、マンゴーホリック150ペソを食べましただいぶ暗くなってきました、えー、この辺端なんですよこれは確かそこスーパーマーケットなんだよなビール買ってこうかなセブンイレブンなかったかな お腹いっぱいになっちゃいました。ね、しまってますね、えー。フィリピン人が。ええー。荷物をね。たくさん買ったんで、送ってもらうことにしました。ワンハンドレッドラそうです。 まだ6時なんですね、次回は「夜のボライ凍」をご紹介します。お楽しみに